私たちの勝ちですハイヤシンス観念してくださいククルナークルナ父上の仇取らせてもらう覚悟しろ おあいつは母さんを殺したありがとうございます危ないところでしたここであなたに死なれてしまうと困りますので儀式は成功しましたまもなくこちらに邪流ソンブルが参ります誰だ 王の血を捧げた甲斐がありましたな。<笑>さあ、そろそろお目見えですよ。おお、おお、ソンブル様、<笑>こたびのお前の働きで。 これほどまでに力が戻ったぞもったいなきお言葉だがあと少し足りぬ<笑>それではこやつらを逃げに<笑>貴様何を勘違いしているニ<笑>が求めるは王のニーわかニ 最後にその血を。<笑> i t g a s c r e e p y 逃げられた時の表情うるさいですね。 オーマイガール。環境がそがれました。これだから人間は嫌いなんです。別人。でも、あの包帯は私が巻いたものです。あれは一体。自己紹介がまだでしたね。 私はソンブルの娘にして蛇竜族の第一王女ベイルと申します以後お見知り置きをベイルやっぱりベイルなんですね蛇竜族の王女ってどういうことなんです今まで私をだましていたんですかだますも何もこうして私たちが話すのは初めてのはずですがえベイルよ 無駄話はそこまでだ指輪を奪えすべて仰せのままにおおごきげんよう神龍様に王族の皆様お久しぶりですわねあなたは 貴様はフィレネ王女を襲撃したものだな貴様だなんてご挨拶ですことまああの時は名乗りませんでしたものねフィレネ王女では部下が失礼いたしましたあの者は責任を持って私が殺しておきましたのであらためまして私はセピア数千年を生きる魔竜族 そして、ソンブル様のしもべですわ。Really? 隣にいる者たちとは家族のようなものですの。四人まとめて、シクと呼ばれておりますのよ。<笑>何が家族だ。龍族はあんただけ。こちとら普通の人間だぜ。俺はグーリ。やるならさっさと思わず。わ<笑>僕はマロン。王族ぞろいって聞いてたんだけど。 君たち僕らよりオーラないんじゃない私はもうお初にお目にかかるベイル様よりお話はかねよ宿だか何だか知りませんがあなたたちの相手をしている時間はありませんとにかくこの場を切り抜けますよみんな紋章師とエンゲージを指輪が ここですよ竜の時水晶やはりあなたが持っていたのですねセピアたちと楽しくお話ししている間にこっそり取り戻させていただきましたまったく気づかないとは注意散漫ですねまさかそれを使ってはい指輪は全てこちらの支柱ですか返してください もう6つも集めていたのですかどうぞお父様よくやったこれで指輪は我のものだだがまとっている神竜の力がわずらわしい特にこの英雄王の指輪マルセ そんな<笑>伝えよ 聖戦のエンブレムシグルト守れ響きのエンブレム癒やせ暁のエンブレムそれかミカヤもうもうやめてください解き放て系譜のエンブレム立ち向かえ封印のエンブレムリフ ハ<笑>ハ<笑>これであなたの紋章紙は全部こちらのものです欲しかったんですよねマルスシグルドもルミエルを殺した時その2つだけ諦めることに、ね、私とっても悔しかったんですからエイレ神竜様ここは撤退よ、えー 《逃げられると思っているんですか指輪のないあなたたちに勝ち目を見ながらここで全員死んでください》返してみんなを返してください